一昼夜置いたアルミノール主薬が、そのまま作り置きした場合ですね。なんと機能するかどうか。こちらもすでにルミノール、過酸化水素、アルカリがもうすでに仕込んであります。で、こちらは鉄剤ですね。エキサシアの鉄酸化リですね。まあ、機能すれば発酵するはずなんですけど、あ、光りますね。ライト消してみますか。 と今、この辺は結構明るいんですけど、窓から光が入ってですね、でも結構な光が出ているので、主役は持つということがわかります。